おはようございますレンタカーの GR86 でただいま春ナさんのふもとに来ております色は白でしたねスタイリッシュで洗練されていて控えめなのがまた い, い受注停止状態の86ですが実は埼玉のトヨタレンタリースで普通にレンタカーとして借りられちゃうんですねそして個人的な目玉はタイヤとブレーキです まずタイヤ、ミシェランのパイロットスポーツ4ですよ。行きたいところに行ける。安全安心な高性能タイヤ。そしてブレーキがすごくいい。初期は滑らかなのに、踏むとがっつり効くし、タッチに合成感がある。これくらいのダストは受け入れられるほどのブレーキさ。2.5 万キロくらい走ってたけど、洗車してないってわけはないと思うんだが、さて。 フェンダーの後ろのこのダクト、空力的にはタイヤハウスの乱気流を抜き去るという効果があるのですが、本当に機能してますね。リアのタイヤハウスにも謎の突起のようなものがついてますが、これも多分、GT レーシングカーあたりからのフィードバックでついてるパーツでしょ。サイドのえぐれ方もすごいですね。ちょっとしたカナードみたい。リアも片押しツーポットみたいですね。車重が 1.3 トンだから、よく止まるしよく曲がる。おまけに加速が異常に速い。マフラーはアイドリングがとてもとても静かで好印象。 トルクも十分すぎるので吸排気系に不満なし。ただ色合い的に機ンに変えたい気持ちはあるね。300万の車の外観じゃない。700万円くらいなら出して い, い出来だ。エンジンルームは、ちょっと見ただけじゃ何が変わったかよくわからないけど、色々と手が入ったらしいですね。油温計のアダプタが付けやすいところにオイルフィルターあって、羨ましい。ストレーナー詰まりのエンジンブロー問題があるから、上まで分回して乗るなら油温油圧計は必須だな。 ただ86って5500回転あたりまで踏めればもう十分なんですよね。車重が軽いからなんだろうね。ストラットとバルクヘッドをつなぐ補強バー入ってるし、元からフレームの合成がガッチガチだし、こりゃストラットタワーバーいらねえな。そろそろ出発です。<音声> 響き渡る振動、うるさくない音、始動前の燃料タンクの G っていう音、エアコンの操作系は単純明快ですが、押し上げができない割にプラスチックが脆いので、うっかり破壊しそう。メーターの視認性は素晴らしいです。パワーとトルクの曲線が出るのが面白いですね。3000回転あたりから最大トルクが出る、いいエンジンです。さて走り出していきましょう。 発進時は半クラッチが入るので、丁寧なスロットルワークがないとガタつきます。言ってなかったけどこれオートマな。メーターフードがあルカンターラ、最上位グレードの RZ ですね。純正で水温計がついてくるので、暖気終了の目安になっていい。そしてカーナビがついてるけど、このトヨタの T コネクトナビ、はっきり言うけどゴミ、もう一度言うけど、純正ナビがゴミ。Google マップみたいにスクロールできないし、反応遅いし、電話番号しかう気しかねえわ。今ビビって言いましたね。レーンはみ出し警告です。 正直うざいです。今の左カーブはかなり狭かったけど、物理的なサイズが小さいからね、視認性良好で、運転慣れしてれば不安材料なし、1.3 トンの車重とこの横幅が、日本のワインディングを攻める上で効くのよ。しかもあのブレーキとパイロットスポーツ、怖いものなし。コーナリング限界の高さは一級品。レンタカーです、と乗っただけの私には到達できないレベル。物理的に車体が小さいと、こういう場面でも安心して、余裕を持ってパスできるんですよね。 レンタカーなのもあるので、あの歩行者の集団は再助行で横を抜けますが、危ないところがないです。事故る方が難しい。たださっき5500で十分と言った通り、ベタ踏みするとむちゃくちゃ速いです。高速道路の追い越し車線で140くらいまでは出しましたが、まだハーフスロットルなのに、これ以上の加速 G は魂が置いていかれる、と思ってしまいました。よく考えずにベタ踏みして、レッドゾーンまで引っ張るようなアホなら、86でもダメですね。 軽自動車乗ってろ車重の軽さとトルクを生かして全開にせずに車速を乗せていくハイペースクルーズ安全で速いフラットトルクなエンジンの強みだなちょっと踏み込むと男前な音が出るんですよね爆音でも騒音でもないのに雰囲気が楽しめてここら辺はスポーツカーしてるなぁとちなみに今40キロ制限の標識が映ってましたが普通に違反してるのはあまり気にしないでくださいこの車の限界性能と私の運転なら危ない領域に行くことはない俺のペースで安全に楽しませてもらうぜ 回い切って楽しむとか開発人は言うけど、半分も回せば十分すぎるんだぜ。車重の軽さが本当に効いている。86って何よりもフレームがいいんですよ。 もう強化が要らないくらいに剛性があって、おまけに軽い。そのコストのかけ方が素晴らしい。正直まだ硬すぎると思うんだけど、GR になる前の、後期の方と比べると、随分とマシになりました。まず個人的に言いたいのが乗り心地だよね。足の硬さっていうのかな。十分硬いんだけど、後期の方と比べて随分と良くなりました。後期の方は、段差に乗ればクッションなしで即跳ねる。 バタバタ飛びまくって不快でしかなかったでもこっちの方はそうなる一歩前でバネがちゃんと動いてくれる感触があるそのストロークは缶コーヒー1本分の高さもないくらい短いんだけど不快な衝撃が30パーくらい低減されたねそして高速道路を走っていて感じたんだけど路面のうねりがはっきりと伝わってくる体が地震の深度計になったかのよう上下方向への波打ちはもちろんのこと輪だちの高低差や左右方向への傾きも感じ取れる相変わらずロールは全然しないけど荷重を かけててていっっった先でで沈み切ってその反動動向かってような挙動これもだいぶ自然になりましたね。狭い幅でもよく動いてくれる足が、いのままの運転フィールと頼もしさに繋がっている。一つの優位点として、ウィンカーレバーが電子式になりました。倒しても、初期位置に戻ってしまいます。交差点の左折では自動で解除されるけど、レインチェンジレベルでは突きっぱなので、自分で戻してやる必要があります。さあ、交差点の左折は丁寧に行こう。 手の内に収まるサイズ、コンパクトなステアリング、丁寧に運転すれば、ビシッと決まる。ウインカーは今自動解除されましたが、自分で解除したい時は、半分だけ反対側に操作する必要があります。ここで左ウインカーを解除してるんだけど見えるかな 行き過ぎると右ウインカーがつくから人によってはクソしようとしてボロクソに言うでしょうねでもちゃんと物理的に止まる場所があるから私みたいに丁寧で細やかな運転操作をしていればこの感覚は一瞬で馴染みますここで私道を間違える思い通りに動かない Windows X p みたいに遅いゴミカーナビにイライラする何度でも言うけど T コネクトカーナビはゴミ無駄がね詐欺買う価値なし最速の方がはるかにマシ。カーナビも納期に影響してるらしいから 付付けけずに買って自分で取り付けた方がいいなまあ走りの車なのでカーナビはどうでもいいことですとりあえず純正は選ぶな好みに合ったものを社外品で選べたらそれだけこれが b m w スープラだったらアイドライブが入ってるのですがこっちはメーター周りで完結してくれるのでむしろ買いやすくて楽かもですねそして今かなりの急坂を登っているのですが何も嫌な感じがしないです対向車とのすれ違いにも不安が一切ない 日本で乗るのにこれほどいい車はないですよ。さて、ゴミカーナビが、右折で戻れると言ってますね。来たことない場所なので、どこ行けばいいのやら、本当はね、妙義山も走って帰る予定だったんですが、寄り道とグダグだと、そもそも借りる時間が短かったせいで、引き返してしまいましたよ。そしてはナンバーのセレナ、後ろに俺がいるのに謎の停止。名古屋育ちなのに、底辺名古屋民度に染まってない私でよかったですね。 普通の名古屋人ならおクラクションですよ。ファブリーカー、そう、ミニバンはゴミ箱。真面目に運転してないから事故を起こすんだ。危ないのはスピードが出る車じゃなくて、高々かか40キロ以下でもまともに乗れないお前だ。さて、パドルを一回引けばマニュアルモードに入ります。一速に入れておいたので、この急坂を下ってみましょう。結果として、ブレーキはちょんちょんと踏むだけで下りきることができました。ダウンヒルにも強いですよ。 っっっってててななな。かかたたたし、し飛ばしすぎてて動画化もできなかったが、ダウンヒルは実質ーブレーキアタックだったなパドルシフトがあるオートマはこの手の坂下りが本当に頼もしい V の字の交差点がありますがここも丁寧に曲がっていけばスパッといけるブレーキのリリースとターンインのタイミングステアの打角の入れ方インに付くポイント雑に乗っていてはうまく曲がれない入り口から出口までスムーズにつながるレンタカー乗って60分ちょいとは思えないような左折ができました普段から丁寧に、乗り物 の, 全ての動きを 制御下ににおいいいてて滑らかに G が動いていくような運転これを心がけているからできるんですね。個人的にはただ乱暴に飛ばす方が丁寧な運転よりよっぽど簡単なんです。だってタイヤを100使い切って走ればいいだけだからね。 ブレーキングは a b s に頼って、旋回スピードは、タイヤのグリップ余力を見る。多少雑でも、カーブの R に対してタイヤの余力さえ足りていれば、なんやかんや走り抜けられてしまう。白バイさんこんにちは、絶賛スピード違反中ですが、あなたが今日すれ違った中でもトップクラスに、私の運転は丁寧ですよ。さてさて、秋名のゴール地点の駐車場のところの左カーブに来ましたね。ここの右カーブもステアの打角を一定に。横 G が変動するようなステア操作はしない。 これが難しいんだよ動画で見てるとハンドルはちょくちょく動いてるが運転していて横 G が変動した感じはないような曲がり方だったんだぜよっしゃ n d ヒルクライムリュクでーと言ってチャージするのは具の国頂 適当に飛ばせば乗り物の動きも自分の操作もわからない。さあさあ、高橋陽介の FC を86が抜いた、橋のところの広い左コーナーですよ。ここダウンヒル側だと急にきつくなるから、左後ろに車がいないか、確認しておこうね。出口でちょっとインカット気味になって安全警告システムが美、車線ごときにロールを惑わされたくないんだが、この後も何回かピッピなって正直うざいぜ。対向車に合わせてラインを決めるタイプには特にな。 プリウスだと連逸脱警報はボタン1個でオンオフできたんですが GR86 はどうなんでしょうかねレンタカーあるあるなんだけどオプションが簡素すぎてブランクスイッチだらけ装備とオプションの1個1個までは知らないからそういう選択があるのかもわからん映ってないけどシフトのボディから1個右に倒すとマニュアルモード固定基本的に峠道は2速と3速を行ったり来たりしながら走ることになるかな パドルを操作してから G の変動があるまで少しタイムラグがあるから慣れは必要だねトラックモードでベタ踏みしたらリアが流れるんだろうけど私は加速方向で乱暴なペダル操作は与えないので普通のスポーツモードでゆったりいきますさておまきかねあら動画で見返してみて4000回転しか回ってなかったよ 正面にバスが見えるんだがと反射線が出てくることを祈ろうまあそんなわけでスポーツカーは危ないって誤解されてるけどあれくらい抑えて乗れば危ないところがないよね何よりも写シ真シの安定性は驚異的で横転してるようなバカノッポのゴミ箱でスボックスの方がスピードでなくて安全というのは意味がわからないこの乗り方なら軽ハイとワゴンでも危なくないのにいつもいつもひどい言われようだよなプリウスの実用域での柔らかさと比べたらいちいち硬くて疲れるんだけどまあ走行安定性はピカイチだからさ だ行動でで乗るるるにはは硬硬すぎると思うんだよなないののが好きな人は自分で車高調入れるってのおっと、ここでと反射線登場ですか。先が見えないのが不安であんまり踏めないけど、行くと決めたらなくなる前に抜き去ろう。スピードが乗った後の U の字カーブ、一般的にはリスクあるんでしょうが、波せ 1.3 トンだからね。多分ノーブレーキでいける。カメラを3バイザーに固定して吊るしたのが良くないね。目線を斜め上のコーナー先に持って行ってたんだけど、目の前しか映らねえや。さて、またちょっと回そうか。 10キロ制限ななんんてなかったんや今の日本は運転のレベルが低すぎる危険がない速度違反で上げ足取りをするな私は 1.8 トンのプリウスをタイヤが鳴るくらいのペースで走らせる男ですから余力たっぷり残しても乗り物が高性能だとこうなっちゃうよね狭いカーブだし借り物だからゆっくり行ってるけどこの車のコーナリング限界マジで高いよあー波打ってますねこれは4つしかない5連ヘアピン入ったっけまだだっけ赤気にもあったけどこのなにな普通のペースで走る分にはそんなに 問題にならならいんですよでも、スピードを上げると路面とタイヤが接置しなくなる、考えましたね、安全運転を促す仕組みとして、まあボロクソに言いたい気持ちは多少ありますが。 飛ばすことしか能がないアホがこれでおとなしくなるなら安いもんですよそしてスローペースだからこそハンドルの切り方も言い訳ができなくなる1個のカーブを何回にも分けて切り込んだりしてないよねカーブの途中でハンドルを大きく持ち替えたりしてないよねそういうのは理想的な運転操作とは言えないんだ前のエスティマの人路面の波打ちのせいでと反射線をい越し失敗しててくさ私があのークの人だったら左 後ろに置いても煽られてうざいだけでしょう急反応と反射線はアクセル抜くだけでブレーキかかるから譲るのにノンストレスだしそれにしても紅葉が綺麗なことだもう11月秋だなカーボン調が収益化停止を食らったのが5月くらいだったっけそのせいで今年はあっという間に終わっちまいそうだ今誰かがアドレールに刺さった跡がありましたねさあヒルクライム側のコーナーでブチってどういう状況だステア操作が悪くって切りますのが間に合わなかったのかスピードコントロールとステア操作のバランス すべてをスムーズににぐのは本当に難し い, ですよ、ね、いや、事故らないだけなら楽勝なんだが、ははみ出しそんなの知っててやってるに決まってるだろ黙れ、乗り物の余力を信じてブレーキングを遅らせ、というかほぼノーブレーキみたいな侵入をした。 瞬で詰まままってててしまいまししいいたななヒルクライムはは勝手にに減速くくから楽だなダウンヒルは本能的恐怖とも向き合う必要が出てくるのにさてとさてと一通り言いたいことは言い終わったかな内装のプラスチックのマット仕上げこれは質感高くていいですねトヨタだけど安っぽさがない環境規制にも対応し静かでトルクフルなエンジン走行性能の上で何の不満も弱点もない完成されたフレームと足回りうーんまだまだ硬いと思うんだけど350万円でここまで仕上げたのには脱帽する一方で だからこそ二つの悲しい点が出てくる一つ後から手を加える余地がほぼないエンジンパワー完璧救排気はもううかつに触れない現代車らしく先進安全装備を多数持つがそのせいで車高を下げれば誤作動のリスクが伴うブレーキにも不満なしブレーキキットどころかパッドの初期のマイルドさと制動力のバランスを見るともう変える必要なくねと思う ミルが上の悩みだよな廃棄だってうるさくしても迷惑なだけだしステアリングだってボタンついてて交換しようとはならないしミラーだって四角警告のランプがついているうーんランエボの X を前にしてもうやることないジャンと立ち尽くした旧型ランエボオーナーの気持ちがわかってしまう車とともに一歩ずつ進化するそういうコンセプトを持った私には置いていかれた気分だなそしてもう一つ安すぎ 高付加価値商品なんだしもっと取れ新型クラウンもそうだけど新車価格が価値に対して安すぎるこれでは利益も上がらないし給料アップの余地もなくなるクラウン GR86 ともに価値に見合った値段から300万円ほど安い買う側としては安い方が嬉しいことなんて言うまでもないだがその手の安さは日本人の貧乏さに直結するものだまあでもこのゴミカーナビは20万円以上のオプションだけど2万円でも買う価値ないですね むしろ2000円でカーナビレスにさせてくれ相変わらずカーナビだけはボロクソだよな昔からスポーツカーのカーナビなんてそんなもんだしまあ車の価値とは関係ないなはあ、最近の中国 e v の質感を見ていると安さではトヨタが負けているその割に価値の差があまりないおっと展望台のところに来ましたね混み合ってます BB よでは エスティマが曲がっていった先の障害物や後ろの車乗り物の制動力なんかを全部見た上で減速 G を決めてるんだから黙っててくれこういうのはワゴン R につけておけばいいんだむしろ86に必要なのは電子制御を切る機能だろうリアが滑り出しても全部制御してやるなんなら完成ドリフト ゼロステアで出口まで流していってやるイニティー本編でもちらっと映った何かの施設脇の直線を通りながら開発陣が言う滑った先でのコントロールのことも考えるもう16分ですかさすがに言うことがなくなってきましたね行動走行だし借り物での初見走行だし YouTube に出す前提での運転だったからあまり責められなかったけど伝えたいことは全部言いましたマシになったとはいえ86の乗り心地は硬すぎるのでもし勝ったなら運転席から減衰力が調整できるタイプの 車高調くらいなら入れていいかもですねあとバネレートももう少しや柔らかくていいと思うよ高速道路を160くらいで流すとしてももっと柔らかくて問題ないあと言ってなかったこととして坂道発進のアシストがついてるからとても乗りやすくて助かったね2020を過ぎた環境と安全規制に適合した現代車らしい総合性能の高さを発揮する1台その懐の深さはこれは MF ゴーストできると確信できるレベル埼玉のトヨタレンタリースのほか探せば 全国各地ででで借りられますので皆さんも試ししててみてはどうでしょうょ私はこのためだけにビジホ横のレンタリース埼玉を探して2泊してまで岐阜からはるばる来ましたその価値はありましたただ GR に350万払うか中古の古いのを150で買っていじるかまだ悩んでいるあまりにも動画が長くなる前にもう閉めてしまいましょう ここが秋名ダウンヒルのスタート地点、初めて来た時は感動しますよ。トヨタレンタリース埼玉さんから借りたということは、私の個人情報はトヨタに知られたということですが、お手柔らかにお願いいたします。2年前からプリウスカットるやろ。はいはい、ご視聴ありがとうございました。